こんにちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会市宮支部今日は白菜の甘酢漬けを作ります 教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。お願いします、はい。そして今月の器はこちらです。えー、阿蘇市乙姫にある工房花さんから器を提供していただきました、えー。工房花さんのご紹介は番組の最後に載せていますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は白菜の。白菜の甘酢漬けです ね, ね。はい。冬場美味しいお野菜ですもんね。そうですねはい。で、柚子 と, 柚子と人参ありますが。はい 今日はこれらを使った。はいそうです。はい、じゃあでは早速教えてください。はい、まず何から？まず白菜はですね。はい。あの蒸します。蒸す。はい。はい。漬物って聞くと、<笑>生のまま切ってこうね漬けるというイメージがあるんですが、ええ、これをちょっと蒸して柔らかくして。 ちなみに、今日はどこから。うん、え今日、あの、一の宮で採れたのですね。一の宮、はい、の取れの。白菜ですね。これを細く切ります、はい。この人参は。はい、この後。これはね、ちょっとあの、砂糖を読み通します。はい。 このぐらいですね。このぐらい。でこれをですね、あまり短冊だから一センチぐらいね、うん調。調味料は。 酢とお砂糖と塩少々ですね。はい、それと柚子の皮ですね。ですねはい。こっち。振りかけてみます。るうん。塩。は酢、塩を少しね少し。これを混ぜます。はい。 仕上げてね、あれいいかな。塗り入れると<笑>。いただきます。うん、ね。優しい味ですね。優しいですね。うん、白菜の芯のところも柔らかくて、うんうん、すごく食べやすい。あ、さっぱりしてて、あ美味しいです、はい。はい、出来上がりです。はい。今回は白菜の甘酢漬。<笑>はい。水の風味がとても効いている一品が出来上がりました。 では早速いただきます。いただきます。ますうん、でも簡単だからですね。うん、パンと使って。<音楽>正月酒の盛りなので、ね、最後<音楽><音楽>。地産地消クッキングでは阿蘇市にある釜元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある。